どうもいやーミーコでございますわさて、ね、一発目は誰が来るのだろうかミーコ超気になっとるペロペロッとされたペロッと。 超そわそわしてるじゃんあー<笑>そっちに行ってしまった配信中はねこの部屋に行ってもらうことにしておるのだよ<笑>いいね、うん 可愛いじゃんその仕草さ<笑><うぎ><笑>おラブリー大きくなりましたな大きくなったよ <笑>なんかのしかかられたんだけど今<笑>あやばいやばい<笑>なんかすごい舐められた今<笑>物理的に舐められた<笑>うりうりうりうりうりいさっきさんどうもあいちちちち あれ飛びつかなくなった大きくなってるそう大きくなったんですよこいつねそう子猫の時の画像を見るとなんかだいぶ成長したなっていうごろん何さっきからそのごろんっていうのかわいすぎるちょっと。 可愛すぎるんですけど。<笑>今日お前めちゃくちゃ動く！ここら辺なんか好きなの？<笑>何後ろ足で俺の足を踏んづけないで。 つ ん, つんつんつん超スリスリするやん超ゴロゴロ言ってんだけど超喉鳴らしてるうわ抜け毛すごいニャ 抜け毛がすごいんだなもう超ペロペロされた今ごまんえずみいこさんいやーいいですね猫ですねうわっ超すごいわ あとであとでティッシュで回収しとかなければ抜け毛が夏夏だからななめちゃダメなめちゃダメダメわすごい超抜ける。 にゃなんか喜びすぎて嫌がってるようにも聞こえる鳴き声を出してんだけど超喉鳴らしてんな。 電波悪いかもしれない<笑>急になでんのやめたら急に止まったんだけど<笑><笑>箱好きだね 夏毛がやばい抜け毛がちょっと後で掃除しとかないと本当に抜け毛やばいわこんなこんなんなってんですけどよいしょ 取ってあげよういしょおお<笑>なんなんなん<笑>やめろってやめろって言われたその箱お気に入りなのなんなの つなめえ名様どうもお久しぶりでございますみいこでございますみいこさんみいこさんをただただめでる配信の間はねこの 部屋にいてもらっている感じだけど<笑>まあね30分ぐらいなら猫にもストレスならないようにできるでしょう。 っていうか俺画面越しで自分の指見たけどなんか指長<笑>自分で言うのもなんだけど指長お尻。 ペロってペロってされた今何嫌なの嬉しいのどっちなの<笑>そのそニューンっていうのは嫌がってんのか嬉しいんだかどっちだかわかんないよ っていうか、いつの間にかキャスがすごい、なんかいろんな機能が増えててびっくりする。何これズームあ、ズームできるんだ。おおすげえ。ズーム。3倍ズーム。おー、みいこさんの毛一本一本が見えるでござる。キュイーンと。 フィルター、フィルター重そう。フィルター。フィルターなんか目がおかしくなりそう。普通に、普通に普通の方がいいわ。何してんだ、この。 何してんだよしじゃああっち行きましょうかなんかこ今度はこっちに来たいみたいだから。 よ い, しょいやー猫ですなほら足だ俺の足足で和むな<笑>足で和むなうにプイってプイってどっか行くなよ釣れねえなあ なんんか超狙ってんだけどひー<笑>ひ<ー><笑>ひー。 てめえやったなやったなやったなちょちょおらおらおらおらおらおらおらおらおらおらおらおらおらおらおらお ら, おらやめてなんやこいつみたいな感じで弾くのやめて<笑>急に急に遊んでたのに弾くのやめて<笑>さっきまで君がちょっかい出してきてたんやで <笑>急に急に何やこいつ何にも何にも無反応になるのやめて俺が俺がバカらしくなってる足でなってるってまあ猫から見たら足も手も別にそんな違いないだろうからな ただ人間がそう定義しているだけであって猫から見れば同じ人間の部位というのには変わりないからな。<笑>いやー<笑>超尻尾振ってるけど。 ちょっと下手かもしれないなで方が。いや、足でなでるなんてあんましねえもんな。ギャー<笑>ギャーとか言って、<笑>すっげーギャー ん<笑><笑>なんてねこんなちょっかい出して出されてやってますけども。 君そこ窮屈じゃないのかいでででいや何何起こったし<笑>なんか超焦ってたけど今<笑>ええええみたいな<笑>すごいすごい超焦ってたけど今どうした何が起こった今またそっち行くの 自分の毛の塊見て俺の毛だみたいな、うん、この時期猫マジ毛めちゃくちゃ抜けるからな本当に猫アレルギーの人とかマジでたまったもんじゃないよねいややっと15分かやべえな意外と30分っていう時間長げえ ツイキャスを久しぶりにやったからほんとになんかねえほんとになんかバリバリやってた頃もうちょっとトーク力がなんか数段上だった気がする<笑>またこっち来たかまってほしいんかい いやー<笑>急に急にバトってくんなもんなう り, うりうりいひひひひひうりうりうりうりうりうりうりいりうりうりうりうりうりうりうりうりうりうりうりうりういやうり うるうるうるういうい来ないんかい<笑>来ないんかい来るのかと思ったら来ないんか来へんのかいし<笑><笑>そのカーテンの間に入っていくスタイルね 外見えるから多分行きたいんだろうね<笑>せえへんのかいあれですね吉本新喜劇のやつですねカーテンからのぞくみーこ絵になるねー いや、多分ね、一つも絵になってない絵はないと思う。この配信で。いや、それは思ったわ。それは思ったけど、まあ、大体が絵になってると思う。主にミーコの可愛さによって。牛柄いい猫。待ってよ。ミーコ、ミーコは牛柄のいい猫ではないのか。 <笑>なんていうねなんていう牛柄っていうねああ猫の配信してたのに猫がどこにも映らなくなったはっ<笑>はっ俺は俺は俺はなんか大変な発見をしてしまったかもしれないもしかして牛柄いい猫さんはミーコだった そこを等式で<笑>そこを等式にしていいのかよくわからんないたやっぱあれかな家猫だから外に対する憧れがあるのかねいや多分ねガラスに映った自分を不思議そうに見てるような気がするこれ。 ホルスタインとホルスタインじゃないんだよな。猫なんだよな、こいつ。<笑>急にどうした。急に慌ててこっち来たけど、どうした。<笑>なんか、なんか、なんかいる。 ほとんど猫映ってねえやん猫の配信なのにちょっとこいつを外してほらほいいたいやこれやっぱりガラスに映ってる自分が不思議なんだな多分きっと。 つんつん、うん、やっぱりそうだななんか動物で動物にわっつわっつ動物に鏡を見せたときにあの 自分が映ってるっていう認識ができる動物は猿しかいないらしいですだから猫とかは別個体として認識してしまうみたい猿以外の生き物とかはこのこのカーテン裏の工房何なのこのね猫配信だからといって。 猫を写したいがために猫を頑張って写そうとするけどそれを避けようとするミーコみたいないたこれはもうもうどうもできんやろウロウ ラ, ウラこれもしかしてピョーンってくるくるタイプの目をしてるな。 狙ってくるタイプの目をしてるな、お主。俺の、俺の手、俺の手に飛びかかろうとしてるな、お主。そんなことでもないのか。れれれれバサッ俺の手を調味つめてるんだけど。俺、俺、よしよし。 何, 何, 何さっきのなんか<笑>喉鳴らそうとしたけど失敗したみたいな音したんだけど<笑>どうしたの<笑>どうしたゴツン言ったけど今ゴンって。 いやこの時期本当に夏の抜け毛が本当に半端ないんだがこのこのわざわざ俺の足の下に来るの何よ<笑>いしょおりおりゃおりゃおりおり<笑>よし ほ れ, ほれほれれ い, いていていていていていていていていていててこんなやしいタッチなに<笑>で全く全く爪を立ててない。いけいていちょっと爪立てるな。 ちょっとだけ爪を立てるな傷を傷がつかない程度に爪を立てるない て, てい て, て<笑>うーうー<笑>いてててててててててててててごめんってうう言うたわちょんちょんちょんいてててててて 痛 い, て い, て い, て い, いそうもうね毎日こんなちょっかいをね出し出され出ししてる痛 い, い。 いや子猫の時はね反撃が全然痛くなかったのにねもうまあまあ成長したからまあまあ痛いっていう<笑>痛いわうんけどね子猫の時より手加減が上手くなってるからねうん子猫ね子猫の全力つっつって言うてそんなでもないけど痛いは痛いからさ「<笑>ってなってたけど なんか こ, のこれぐらいになってくるとね爪あんまり立たないし立ててこないしすごくねいい感じなんです よ, よ。まあ子猫の時もこういう時もね可愛いのは変わりないんですが。ほいイティティさっきもまあまあ全然爪立ってなかったから全然痛くなかった。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 何な何ななか狙ってんだけどおお<笑>いやそこまで来たら飛びかかって気なよ<笑>んでそんな直前で止まっちゃった<笑>いやーそこ気持ちいいのね そこ気持ち い, いんだ、ね、うんさてもうあっという間に一枠でございますよちょっともう30分ぐらいねこの部屋にこうやって閉じ込めちゃってるんでかわいそうなんでこの枠限りにしようと思いますまあ明日も僕仕事あるんで仕事もあるしうんうん いやまあまだ起きてるけどねそう解放この枠枠終わりぐらいに解放しましょうかねカーテン好きかそのカーテン裏好きかあこれかわいい尻尾だけ出る出てるっていうこのかわいさね尻尾だけ出てるみここ <笑>なんかなんかなんかどうにかなって<笑>はいというわけであと30秒でございます閲覧5名様ありがとうございましたねこのあとちゃんとミコを解放したいと思いますあれいなくなった どこだあここにいた。っていうわけでお疲れ様です。じゃあねー。